会場にお集まりの皆様こんにちは。こんにちは。私たちは東京都渋谷区より参りました。学生や酒井チームオドリンチと申します。私事ではございますが、本日このお祭りで、えー、昨年秋に新しくオドリンチに加わってくれた仲間が踊り子デビューします。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 風がつまれりう青心のみんなみんなには今どんな景色が見えていますか初めてのお祭りって不安だよね緊張するよねでも間違いえたって問題ないよ みんな今まで頑張ってきたんだから自信を持って初めてのお祭りを思いっきり思いっきり楽しんでほしいあさあ新しく仲間を迎えさらに勢力を増す13代目私たちにらない仲 間, 仲間と共に今と静岡 手ました音鈴一でございました。